前回までのあらすじどうもキリタンです前回足の甲に当たるこのパーツのディティールアップが一段落ついてこの状態にまでなりましたここで加工前と比べてみようと思います この変化をどう捉えるかは人によって違いますがここからさらに塗り分けとデカールを追加することになるので私はこれでも少しくどいのではと悩んでいる状態ですここからはガンダムマーク2製作のパート18になりますそれではご覧ください 今回は次のパーツに行く前にこれまでのパーツを少し見直していこうと思いますここは何度も仮組みしていたら割れてきたのでいっそ切り取ってしまおうと思いカットしています次に見ての通りこのパーツも稼働の際パーツの隙間がなく塗装後に影響が出そうなので削っていこうと思います 調整を繰り返し最終的にはこうなりました当然削った分のズレが発生するのでここも削って違和感のないよう整えていきます。 できたのがこちらになります次のパーツに行こうと思ってかかとを分解したら パーツを割ってしまったので修正していきますパーツ的に故郷をディティールに見せるのが合わない感じがしたので接続をいじってあまり負荷がかからないようにしていきます。 それでは、次のパーツに行きたいと思います。ここは、こんなディティールにしていきます。全体にヤスリをかけて、筋彫りの準備をしていきます。 準備が整ったので筋彫りをしていきます今回は左右をまたぐラインが基準になりそうなのでそれからやっていきます線が斜めっていたので引き直しです。 接着剤を剥がしていきますしっかりと彫り込んでいきます 他も掘っていきます。 りができたのでマルモールドに入るのですが今回は少し違ったことを試そうと思います今回は1ミリの下にこの 0.9 ミリの穴を作ってみます。 さらにこの 1.1 ミリで皿を作ったらどうなるかも試していこうと思います<音楽>ここでこの日の作業自体が終わりを迎えたい状態になったのでせめてパテで傷を埋めて 次の日に向かおうとしていますそれでは翌日ですまずは前日のパテを処理していきます ついでにここも埋めておこうと思います 途中ではありますがここでつま先のディティールでずっと気になっていた違和感を感じる長方形モールドを一度埋めてしまおうと思います。 こんなな感じになりましたここでどうせ見えないし一家と思ってた底面の筋彫りもやっぱりやっておこうと思います。 それでは戻ってこの面を進めていこうと思います。